ただいま羽田空港に着陸いたしました座席上ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください物入れを開けたときに手荷物が滑り出る恐れがありますので十分お気をつけくださいこの先電波を発する電子機器もご使用になれますが携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでもうしばらくお控えください 飛行機は、第2ターミナル70番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は、次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。